持って、はい。え、じゃあいろんな転換。上出して、これね。中に入んだったらこっちから上出して。何しろ、あんまりこのこれに合わせてるんですね。このこれに。 これに合わせてで、上出して、バン。で、ま外から入んだったら、上出して、バン。こういう感じで、合わせ て, て、上出して、上出して、上出して、ね。じゃあ、いろいろ打ちとかするとか、いろいろやってみます。上っていうのは、向こうじゃないんですよ。向こうじゃない。上ってとここだから。上出して、ポン。上出して、ポン。ってことは、まっすぐ上に出す。まっすぐ。まっすぐ上。 それでバンとしたことです。それからね。みんな斜め行っちゃうから。上って言うと、なんかあっちに、上、まあ確かに上なんだけど、上はこっちだから。ね。だから、来た時に、来た時に出すのは、上出してるの。上、上、上、上。それからボン。それが、うん、彼が来るからね、上ってうと、ちょっと怖いから、こう受けちゃったりだけするとこうなっちゃう。向こう、抜けっちゃうね。だから、上、だから真上、真上。それから、 バンじゃあ内から入りましょうで最初に合わせてもいいそしたら上バンあんまりサービスでしてくれないからね<笑><笑>じゃあちょっと内へ入って始めましょうね内合わせてもうじゃあゆっくりや合わせて、ね、どうでもいいですか。合わせてで何しろ真上に出すためにはここから真上出すとこうなっちゃうからだから自分が入って、 入ってかないいと、出ななですね。るべく入って 真, 真上それでいい位置ってからそれで下ろすって感じねこのここは自由になってないと硬いと遠くになっちゃうまあじゃあちょっとそれ内入って今ち内でこうやってた入ってたんですよね今度は外からこうそしてこうだ。感じ外から今度は来たら外からでここだと遠いですよね 向こう上って向こうになっちゃうだからなるべく入ってきてこうね上出して足が自由じゃないとあの遠くなっちゃうから怖いとこう離れてきちゃうね。安心のためにこうやってやっとくといい。ちょっとやだや当たったらやだやっていう感じでこうねカバーする感じそれでそれからそうすると 頭、まあぶつかったって手、ボンって当たったぐらいじゃ痛くないんだけど、ちょっとカバーしてやる。だからこう、こう、こうかこう。まあ本当はこうね、こうか、こうか。まあ、まあ、いずれにしてもこうカバーするために。意識としてはこう。そして、ここに入る。それで真上ね、真上、ね。から落とす。今度は外からね、コットがそのこう。そして、バッと。じゃあこれやりましょう。だから、手まで行っちゃうんだけど、 床あるかから、それ以上行かないんですよ、ね、こういやまあ守、まあ、ってやろうから こ, こ, これ以上行かないからこれ床までしか行かないからそれ以上行かないから行けば多分崩れるんだけど行かないから、ね、床が最大限そしたらここで落としてもこれ以上行かないからだからちょっとさばいてこれ伸 ば, して伸ばすのを続けるわけねこう真下なんだけど真下にさばいてこうねこういうこういう。 ここね、ここ。こここ床までしか行かないよねだから行ったらこうちょっとさばいてやんないと<笑>下まで行ったんだけど下まで行ったんだけどバーンとぶつかっちゃったからこれもう終わりす。本当はだから落としたらちょっとちょっと動かしてあげる回してこないとしたら<笑><笑>こうやって下これもういっぱいねいっぱいだからしょうがないから自分がこういうに かばいたうん、そうするとちょっと崩れるかなじゃあ意識としては真下の突き抜けていっちゃった方がいい ん, だいいんですけど突き抜けていったとしても床があるからでぶつかったらちょっとちょっと横にずれてあげるそしてずるずっとずるとさばいてしました、うん、ここからちょっとずれしてあげるそういう感じでじゃあちょっと下やけてましょう真下っていうのはここだからここここだからこう。それから これじゃあほら床でもう終わりだからしょうがないからこうやってずれてきたのよね真下にだから最初に落とすのは真下なの最初から最初ねこうずれてきた位置のあっちの方だったらいいなって言ってこうやってやっちゃったら全然落ちないの真下じゃないから斜めだか ら, だか ら, だから真下ってのはここだからこここここうこうここいこ位置にそれから後ろにこうこ う, こういう感じ で、やった方がいいと思いますよえー、っと、えー、じゃあ上と下使ってねい ろ, いろいろいろんなことができます、ね、上上っていうのはこう上バンが打ってきても同じ打ってきてもさっき真上真上それでこう。下。下め下もめんごめんごめんごめん ほらもう崩れちゃったからでこうやってやればお手返しですよね今手って持って手片手でやりましたら、ね、じゃあ正面打ちでやりましょう難しいけど打たしておいて真下ねこっから真下自分の中心に落としてくれそれからこう変わる変わるやりましょうこうやって来たら真下に落とすそれからこう変わるか 自分がいなくなって自分がいなくなって真、まあ、下にこの手を真下にここにこ落としていてで自分が変わればここ手出しとかねいろんな技変化できますよねえじゃあそのことだけ注意してこう手を追っかけてやるのやだけはやめて何しろこの手を下に落とすことこここれだけこれがメインあとはどうでもいいあとはどうでもどうでもいいですからじゃあそれをちょっと練習しましょうまっすぐ打ってもらってそれを手を こっ位置ねその位置を探すっていうと相手のねじゃあやりましょう真下って言うとこうなってここじゃないからこれ戻ってるだけだからこの真下ってここの辺だからこうい う, ふうにほらと崩れてくるよね彼そういう話だから真下やりましょう真上やりましょうってそういう話真下だとまあ、確かにこっち下なんだけど方向こっち行っちゃったのね相手の後方向にでも真下ってことは いいね、この線の真下だからこうこの辺だからほらこうこうなっちゃうそういう話上も同じだよね上もさっきと同じね上もこっからの上だから上はこっち来てるのこういうのだからなんていうの こ, うこっちじゃないからこっちじゃないから真下こう上ってうことはこここう来てるから彼はしょうがないからこっち来ちゃってほらでこう生き抜けちゃうの。 それから 真, 下真下ってそういう話、まあ、真上とか真下ってそういう話、だ そ, の そ, のそういうことが、えーっとね、無意識でやってるとね、それがなかなか分からないんですよ、だから表面意識に上げて、あ真上って言ったら真上だなって、真下ってったら真下だなって、思ってやってないと、真下のつもりでみんな下だ、真上のつもりでみんな向こうやって、上、上って言われるもんだから、みんな上、あっちは上じゃないから、上はこっちだから、ね、そういう話。 それでいろいろんていうの技やればいいんじゃないかなと思うんですよねでじゃあ真下ね真下真上ね真下ねでいろんな技やればすごい 崩, 崩れるというかな、えー、戻すんじゃなくて例えばこうやってやってると全然戻ってやってんだけど全然真上じゃなくて真下じゃないからここは全然ね形はなってんだけど わざとしてて崩れてな い, 形はいいかもしれな形だからそれじゃなくて来たら真下に落とす真下と崩れてきたで真上に上げると崩れこっちへ出てしちゃうんね崩れてきたそれで回って真下にまた落とすそういう感じそうするとちょっと 崩, 崩しが力入れなくても自分でおっとっとおっと受けの人がおっとっと状態になって崩れるって感じね 全然、自分の行くとこでやってたってしょうがないんだからだからちょっと真し、真し、真下はここねここ崩れたんですよねちょっとねこう出てきて崩れてる。それで真上やるから真上真上そして真下じゃあちょっとこれでそういうのをちょっとゆっくりやってえー、真下真上を意識してちょっとやるとじゃあ今の仕事をやりましょうこう来てバン真下ね真下 崩れたよね。崩れもう入って崩れて真上で真下じゃあそれはちょっとゆっくりと行きましょうどうぞ真下ってことはここねここちょっと崩れてくるでしょだから横面打ちも何でもそうだけど正面でも同じ横面も同じも戻りも同じ全部同じですから一応これは横面打ってきたのを真下に落とす真下に落とすとこうなってきてとっとっとってなって とっととっっっててなんかやる。お手返しとか、法投げとかまあこう力来ていくとかねそれは自由自由横目打ちの打ち方だけねこう来たら彼のこの半径いいよ力抜いてこうこ う, いうふうにふにゃふにゃの位置だと全然崩れないのでもここからこう自分がと例えばこう変わっていこうやって自分がさばいてこっち引っ張ってこなくても真下の意識だけ使ってると 合わせた時、合わせた後、回した。と、伸びてきた、ほら、とっとってなるんですね。とっとってなってなんか。また同じこと。横面でも。トッ と, トッとっと、とっととっとって。なるようなぐらい。どっちみや。こう来て。とっとって、ほら、とっとってなることってなるそこをこう、なんかやる。じゃ、横面で少しいろんな技、自分で。あの、なでもいいですから、やりましょう。とっとっとってなるのが目的。 だゃあそういう感じで6局で1局で真上真上ですからこれね向こうじゃないから真上ってことはこれがこう真上それから真下それでこうそういうのそういうことを考えながらそれは最初はうまくいかないですけどしたら真上に出すそして真下に落とすそしてこうやるそういう感じだから最初相手の手怖いですからどうしても向こうに押していきがちですけど 最初の意識は、真上だから。真上ってことは自分がずーっと入ってきてそれで真上それでこうねそれでこうそういう感じで打たれた時にもピュンと打ってくるからプっと打ってきて慌てますけどでも真上なんだっていうことをいつもいつも頭にやっとくのそうすると来て真上ねバンザイするのそれから入ると割と楽チン楽チンっていうかな最初に手をこうやっていっちゃうと向こう行っちゃうから 真上だから真上だら真上ね真上こう真上それでま、真下って感じじゃあちょっとこれで一気やってみましょうはいどうぞこういうふうにこの指先が彼の指先が上がっていく感じ自分が上がるっていうよりも彼の指先をこういうふうに上げていくって感じこういうふうにこ う, う, うにねこ っ, こっちこっちこっちこっちこっち上げてるって感じであのなんていうか<笑>相手がいるからいろんな人いるからねあの難しいですけど何しろ こ う, こういうふうにやったら反対ですから大体の人が失敗してるかうまくいかないかわかんないけど何しろこれの手 こ, こうじゃなくてこうだからほらこっちこう上げてんので自分がまっすぐ入っていってるのだからこう自動的に彼が崩れちゃってるのだから何もしてないこういう押し倒しっていうからこう意識あのそういう作業は作業しなくても倒れるようにやった方がいいと思うんですよね な, そなっちゃいますけどなるべくそうやらないだからこう上げてきて上げてきて上げてきて上げてきて自分が入ってくるそういう感じ、えー、とじゃあ今度は塩投げやりましょう塩 投, 投げもこれ基本の一つですけどこれ大体手持った方が楽ですから手持ってこれもねこうやったりこうやったりやらないでなんていうの真上と真下ですよねそれだけ意識してるだからこう入っていっちゃったりしないで この線から真上。どうしたかな、まあ、この線から真上ね、真上。真上ってのはあそこ。でこの手はこういうって。こういう感じ。プーンって、風船、ここから風船でピューンって上がった感じ。そういう意識がいいかな。ちょっと、どういう意識を使ったらいいか分かんないですけど、来たらまっすぐ、こう上がってんの、こうそして、こう変わる、バン。で、下を落とすって感じ。バーンってやってバンンっってて。や だこの手をなんかコントロールしてこうやってやって、ね、この手気にしてこ来ないよところで や, ってやるんじゃなくて触ったらもうすぐ上がってるって感じでそれで上が変わってバンってこう上がって触ったら上がるでこう変わるそういう意識でやった方がいいかなと思うんですよね詰 め, ない詰めないでおバンしてきたらそのままでこの手はまっすぐ上でまっすぐこういう形まっすぐ下 じゃあちょっと塩を投げてもらってみましょう